えー、こんにちは黒ロダカです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、ターム D というやつですね。えー、と A、B、C、A アルファ、B、C というふうにやってきました。えー、と A っていうのが何かというとこのタドン。で、アルファっていうのがこれまあ引き伸ばしたやつね。このまあこの辺使いました。あと B。 C ね、B と C この辺を組み合わせるだけで十分できてたと思うんですけどさらに今度はこの B の頭の部分が抜けたやつですねフォアなんかで使ったりとかもうジャズのフレーズがしょっちゅう出てくるワンツーシーポイントはですねここまあ僕的にはこれ左右でいきたいとこですね左右 で, で右手のタイミングでハイハットがワンツーシーというふうになります。 で、えー、これをまあ左側にしておくと、えー、これ装飾なのでこのようにラフにしたりとか、ね、でこの音なくしたりこれはもう装飾音符なんでなくしてもいいだから「うん」でもいいしでシンコペーションの部分にシンバルを足してうまさにこれってフォアですよね。 は左左右が楽でで、すよね、えー、で左右ここって3連符の真ん中があるんで左右右っていうのも流れ的には切る っていう風にすると、まなので、えー、この辺のフレーズだけを使ったフレーズを、えー、最初の、えー、どんどんやっていくんですけどこういうこれだけで十分こ れ, これ最後シンコペーションしてるのでワンワンツースリーフォーウッ、うん、これだけでも。でハイハット踏んでたらこれ。 1個やったらシンコペーションしてるのでずっと相いして大丈夫これだけで十分できますよねこんな感じでやってみますでえー、っと例えばシンコペーションした場合にこう例えば。 着地するのが次のこうここタ空きすぎるじゃないですか。なので例えばタタタタタタタッ タ, ッ タ, ッ タ, ッタッというタタタタタタタタタシンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタかタタタるのにこの表叩いちゃうと。 タカタコタッチャンタッタタなんかジャンプあんんましなくなくるんですねタタタトタトータタとト ト, トトトンだとここの頭の音が前にシフトしたって考えるのにここに音があったらこれはシンコペーションでジャンプしなくなっちゃうのねなのでシンコペーションを生かしつつここを埋めたかった時に使える定番のこのパターンなんですね「ウタタト」ってとりあえずシンコペーションしたらこれで受けて次のフレーズつなげていくでこのシンコペーションばっかりでつなげていってもいいしみたいな。 感じでつなげてもいいしみたいな感じでこのターム D って結構重要ですでこれ結構難しいのでこれ意外とみんなこれ簡単じゃんって譜面スライすると簡単だと思うんだけどこれみんな結構短くなっちゃうんですよなのでワンツースリどんどん速くなっちゃう。ちゃんと しっかりちゃんとシンコペーションしないとあのその長さを保たないとどんどんどんどん短くなって速くなる傾向にあるんですよ。でこれをそのままシンバルじゃなくてもこれ、ま、フィリーとかよく使うんですけど。 アウリューちゃんのドラムソロですが、ね、こういう風に使ってますよねなのでこういうこうやってやってもいいんだけどあのタムって長く聞こえるのでこれも全然ありですねだからシンコペーションの方やるときはこれでこれ左左右からっていう形のボキャブラリーを使ってドラムソロを全部やっていきますで1個目と2個目はできる限りこの こういうい基本形ばっっかり使ってで、えー、3個目4個目テンポがどうも速くなってもね4つで一塊だから3個目4個目はこ の, この辺も全部交えてできるだけ3連を埋めたりししないようにしてますたまに出てくるかもしれないですけどフィルインとしてちょっと使ってるかもしれないですけど基本的にもうドラムの人ってみんなシンコペーション向けやってるから3連符ばっかりで叩く人多いんですけど3連符ってこううの使わないですよ本当はね。 サックスの人のアドレブ聞いてきて3連符でバラバラ吹いてるソロって本当に探したらほとんどないんで要は8分音符で使ってるところに装飾音符で加速するために3連符を使っているんですねなのでこういう8分音符のソロが流暢にできるっていうのが一番大事なんですこれが要はいわゆる ドラムのメロディーなのでメロディを作った上で装飾音符をつけていくっていうのはいいんですけど装飾音符だけで作っちゃうと取っ払うと何も残ってないみたいな感じになっちゃうんでなので8分音符をしっかり羅、えー、列してドラムソロでその時に一番最初に言ったみたいにこう8分音符がこうなるとダサいんで、えー、裏拍にバスドラを入れていきましょうね。でこういうこう シンコペーションで繋げていくっていうのができると、ここら辺でだいぶこう。上級なドラムソロになります。だからターム abcd とまあ、このまあ、a の変形ね。それぞれの変形があったと思うんですけど、それぞれの変形とこんだけ使ったらもう今日のドラムソロ聞くともう普通の。 えー、レコードとかに入ってるドラムソロで本当に、えー、これぐらいのものだとアート・テイラーとかはこれに3ストロークが入れば3連符がちょっと入ればもうアート・テイラーのドラムソロってもうほとんどこれだけでできてると言っても過言ではないもう一個ターム、えー、と E があるのでこれを説明したら基本的に僕のやつは終わりですとかフィリー・ジョーが この後もう2つぐらいあるんですけどそれちょっと難しくてそこら辺の説明も、まあえー、ゆくゆくはしていきたいなとは思っておりますので是非、えー、お楽しみにしておいてください、えー、それだけ本日はターム D ですねターム D をしっかり2回使ってそれ以外の今までのこのタームだけで、えー、組み合わせたドラムソロを、えー、それぞれのテンポで全部やってみてますので是非最後まで聴いてください、えー、それでは本日は以上になります。今日も最後ままでごご視聴ありがとうございました Thank、you Thank you.